今好有的今次呢還是中場休息时候你就在这里看看我在这里看看我在这里看看我在这里看看 s 在这里看看我在这里看看我在这里看看我在这里看看我在这里看看我在这里看看我在这里看看我在那里看看我在那里看看我在那里看看我在那里看看我在那里看看我在那里看看我在那里看看な在那里看看我在ー里看看我在那の看看我在那里看 うまく言葉にできませんが、もうしばらく修行一度、私 は, はもう一度、私は我修練完之後、就う得修練嘅もう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私度、私はもう呢度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はも 大だからもう少しだけスーパーサイヤ人の姿で体を慣らしておきたいんですなるほどねどうやら俺が気をもむ必要はなかったようだえ倒したと思われていたフリーズが再度現れた例もあるしばらくは油断できないと考えていたもしセルがよみがえったり 新たな人造人間が現れでもした場合勝てるのはお前だだからお前が気を抜いているようなら勝つでも入れようかと思っていたところだがその必要はなかったようだそうだったんですか気にかけてくれて嬉しいです<笑>それより具体的な修行方法は考えてあるのかただそれがまだいい方法が。 マーモリマーマイセーシントトキノヘアでタイテーノシニョウはヤリツクシタダロシナー。ワーコンテレーヤ何かいい方法はないでしょうかい。モーキングシフォお前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。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 ままだだ甘さがが残っっている確かかにそうかもしれせん僕冷静だったらセルを自爆させることもありませんでしたうまいいタと代を見てみてはどいる。 もう一度、もう一度、もう一度、いう一度、もう一度、もう一度、もうもう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一一度、 这真的很很何の用だ手合わせをお願いできませんかお父さんを死なせてしまったのは僕のせいだから僕はもっと強くならなきゃいけないんですお父さんの代わりに僕は平和を守っていかなくちゃいけないと思うんですふざけるな カカロットが死んだのが貴様のせいだとカカロットの代わりだとうぬぼれるのもいい加減にしやがれえそ そ, その腐ったれだもう戦わんつもりだったが気が変わったおいスタマイグッズオレシキアル何が変わってくるのかおいひとつもり練習<音楽><音楽> 唔練练了又压喎。對我好很失望磨用超級比達同我打啊大哥。大想你想個二階我想個第四階想想想 程度でビビるんじゃねえぞはっどうしたやつのパワーはそんなもんじゃなかったぞ。ああ。はい<笑> 顔でいったもっと本気を出しやがれセルの野郎をぶっ飛ばした時以外にあっあ 真丫头大师大师大师大师大师大セルを倒した時の力はこんなもんじゃなかったはずだ。手を抜き师がったな。大大师大师大师大师大师大师大师大师大师大师大师大师大师大 有七年刹林都没被冥放水来的。嗯。b e z i さんの言う通りだ。お父さんの代わりだなんて埋摸、うん、れてた。もっと自分を見つめ直さないと、もうしばらくスーパーサイヤ人のまま修行続けよう。身体的身体的身体的身体的身体的 よいよ去身典だこんにちははいそうですねどうでしょうありがとうございますはいあの 喂どうしよう哎呀哎係哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀 我咁你 知, 不知道我未來的要命令到老婆哪个拆出来喂。不要放我的。嘿 !You got it! 喂唔要笠档笠，笠的。啲金不要嘛档档档档档档档档档 因為龍珠無印嗰時弄弄弄弄探索弄弄弄船弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄 吓，我要光就得我要告真你。喎，要一眨眼就已告搞掂我要告神你。嘅文章，神你。都有文章喂，我要告诉你。我要告诉你。我要告诉你。我要告诉你。我 じゃあその不良みたたいな格好ももうやめてけれっわかようちではやめおくくからかららいつ学校にに行くこととなった不良だ思われしに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 そういうものだ。<音楽>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 そんな時、正義感の強いごはんはスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。な、強がん、そういう、そういう、そういう、そういう、そういう、そういう、いう、うそ 但分別沒有了也别的个人反正我就不准备。我就不准备我就不准备我就不准备我就不准备我就不准 時間取られちゃったな急いで学校に行こうはーい編入してきたごはんくんだっけあたしイレーザよろしくねついでにこっちの子はビーデル驚くわよビーデルのパパはなんとあのミスター・サタンなのえみ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 妈这啊仲有一手樣子的把你们超手咗，仲好啲，髮型有少少唔同頭。你体的手体的手啲。的手体的手体啊手体的手体的手体的手体的手体的手体的手体的手体的手体的手金毛手体的手体的手体的手体的手体的手体的手体的手体的手体的手体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 にしなきているか。あ、これはもう終わ一発もう終わりだ。もう終わりだ。もう終わりだ。<音> okay, 俺の玉を。まマグレですよマグレ。ただランブカウそう、so, so, だよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか。あとで早速ブリマさんのところに相談に行こう。怪しい。わあ、ねこれビビりね。 啦、う唔好う大家は失敗するかいい就好啦。だ今日はこの動画を見てみてください。気をつけ下くだ拜い。